はい、今回はこの HGD プラスゴジラ03ですね。はい、えー、ゴジラ2016新ゴジラの第4形態ですね。これはアナザーカラーバージョン再現、再録アナザーカラー再録バージョンとなっております。<笑>まあ、要はあの形をリサイクルしてちょっと色だけ変えてますってやつですね。 なんかよ、もうあのー、ぶっちゃけちょっともうゴジラ、シンゴジラのガチャガチャがちょっと飽きました。もう、なんかもう、なんでこの、もうゴジラ03で、えー、もうちょっと、 終わりにして欲していいぐらいですねただまあ、ちょっとシン・ゴジラ の,、えー、この知名度とかあの人気がだいぶ高いので、この鎌田くんもそうなんですけども、えー、第二形態ですね。えー、や, っぱやっぱりこう入れることによってちょっと、なんだろう、こう、プロモーションというかなんかこう、あるんですかね、そういう、これはやっぱ入れときましょうとか。 チョイスあるんですかねわかんないですけどでこれこっちが同じくアナザーカラー再録バージョンと言われてますうんなんだあのー、前に出てたその HG シリーズの HG シリーズのシンゴジラのやつとほもうあの色が違うだけですねうんにプラスそのこのジオラマのものがついたっていう感じ感じジオラマがついた のでまあここで登場してるって感じですかね。うん、で、えー、このシリーズは、ぶっちゃけあんま信号字で興味なかったんで、えー、とこっちの方がだいぶあのテンションが上がりました。この2つですね。はい、でまずこの、えー、ガイガンさんですね。このガイガン1972。えー、まずこのカラーがこのだいぶすごい。あとこのなんかこう、ずっしりとしたなんかお重みが。 はい、でなんか口開けてなんかちょっとうん威嚇中みたいな感じのこの再現このなんか筋肉ムキムキモリモリ感とかだいぶこのガチャガチャンってここまで仕上げてくるっていうのはすごいなと思いました。 なんこれは結構テンション上がりましたね。あとこの外岸のこのなんか黒っぽかったりなんか緑っぽかったりとかなんかいろんな色を出していくんですけどここのちょっとあの明るいちょっと明るいブルーっぽい感じの塗装の外岸が僕一番好きなんでこれもこの色で再現されたのがすごい良かったなと思ってます。でこっちがえっと「シン・ゴジラ」じゃなくて間違えたえっと「ミレゴジ」ですね。「ゴジラ」の1999年。 2,000 <笑>ですねでこの何背びれすごいでかくないですかこれなんかこんなにあるこんな体の体よりボーンでかいそうですねあとこの顔だいぶあの映画の顔よりだいぶなんかもう リアルな感じになってます。何がリアルっていうかなんか実際なんかちょっと映画とかあの他のフィギュアとかでも見てたミレゴジって結構もうちょっとなんかもうなんかチャッチいチャッチい感じがするんですけどなんかこのミレゴジはなんか本当になんかリアルにいたらこんな感じになるのかなっていうあの想像をしてますね。うんこのなんかミレゴジはだいぶなんか雰囲気が。 ちょっと違いますね。こちら HGD プラスゴジラ03でした。はい。